全員での練習はせずぶっつけ本番の私たちですが北海道で応援をしている仲間の分も頑張りますのでよろしくお願いします。よよろろししししくくおお願願いいますそれではどうぞ し、yes.